それではセッションを始めます。セッションタイトルは Visit to PyCon and Information on the Hot Springs from the Asian Countries というタイトルになります。発表者は吉田俊介です。このセッションの概要はこちらです。プレゼンテーションは英語と日本語で記載しています。日本語で話します。 自己紹介とカンファレンスに行くとおき、今までに行ったパイコンの紹介、それから今後のパイコンといったところで話していきます。私、吉田はパイコン JP のアソシエーションのボードメンバーとなっています。パイコン JP は日本の一般社団法人になっていまして、無給で所属していると。 いいう形になっていますパイコン JP のスタッフは2014年からやっていましてパイコン JP のカイファレンスの座長を2017年から2019年に行いましたそれから PythonBootCamp というイベントのティーチングアシスタントを行ったこともありますそれから個人的に参加しているものとしてコエドラグという日本の がありますこちらは毎月勉強会を開いているもので先日第240回を迎えましたそれから最近はっとコロナのため開催できていませんが OSUNC 川越というライトニングトークイベントのスタッフもしていますこちらは年次で開いていました また、東京エリアデビアン勉強会、デビアン JP というデビアン OS の関係の勉強会に参加もしています。まあ、Twitter や Facebook は小江戸吉田というアカウントでやっています。アイコン JP ですけれども、 目的としては Python ユーザーが集まり Python や Python を使ったソフトウェアについての情報交換、交流をするためのカンファレンスです。PyCon JP の開催を通じて Python の使い手が一堂に集まり Python にまつわる様々な知識や情報を交換し新たな友達やコミュニティとつながり仕事やビジネスチャンスを増やせる場所とすることが目標です。 パイソンブートキャンプですけども、これは初心者向けのパイソンチュートリアルです。半日、およそ4時間程度、講師、ティーチングアシスタントと受講者が実習形式で開催する勉強会です。日本各地で現地で開催していまして、この右上の地図にあるところで開催、また開催予定だった。 とというところになります詳細はこちらの Bootcamp の URL に書いてありますけれども PyConJP アソシエーションで講師の派遣費用などをサポートして全国で開くということを頑張っていますそれから仕事としては MiracleLinux という LinuxOS のユーザーコミュニティのご案内 座をしています。ミラク l ナックスというのは、えー、と商用のリナックスディストリビューションで、えー、日本で開発、えー、サポートされていましてサイバートラストという私の勤務先の会社で、えー、開発サポートしていますだから、えー、私の趣味なんですけども、えー、私は、えー、とカンファレンス等のンの横に乗じて、えー、と温泉に行くことが、えー、大好きです今日はそれ を紹介します今回はここ数年で私が現地に行ったカンファレンスと良い温泉を紹介します。技術的な話はありません。主にコロナ前に旅行した日本、アジアの話、パイコン関係及び温泉の話ですが、最近アメリカにも行ってきましたので、そのお話を紹介します。 コスカップに参加する人たちはアジア、アメリカのカンファレンスに行くこともよくあると思います。その時にこんな楽しみ方もあるんだというのを知ってもらえると良いかと思います。コロナ前に日本では多くのカンファレンスが各地で開かれていました。また、今年になってまた現地で開催されるカンファレンスも増えてきています。 私が参加した主な p y コ o n のカンファレンスと温泉を紹介していきたいと思います。日本の PyCon、主なものとしては PyConJP。これは日本で最もたくさんの Python のエンジニアが集まるカンファレンスです。p y コ o n ミニ札幌。こちらは札幌 北海道で開催されているパイコンです。パイコンミニ広島。これは広島で開催されているパイコンのイベントです。パイコン九州。これは九州地区や沖縄で開催されているパイコンになります。パイコンミニ札幌。 北海道札幌で開催されたパイコンで2トラック構成で1日開催されていましたベストトークショーの選定発表がその場で行われるなどとても精力的に開催されていたイベントになります T シャツやグッズそれから懇親会などたくさんの ことが現地では準備されていましたリアルでの講習が楽しかったイベントですねカンファレンスが終わった後、北海道で訪問した温泉がいくつかありますがまずは方平京温泉を紹介しますこちらは 札幌からバスで80分程度、大自然の中の温泉です。ここに映っているのはわずかでとても広い温泉です。こういう感じの玄関ですね。ちょっと私が映り込んでいますけども。でここでの名物はカレーで私もバッチリ食べてきました。 何か、えー、あったりとか、まあ、ごはも確か選べたはずです。はい、その他に、えー、北海道の丸駒、えー、温泉というところも割と行きやすいところで、えー、四国湖という、えー、湖のすぐ近くの、えー、温泉で、千歳空港から大体1時間くらいのところにあります。でこちらの温泉は、えー、日本人を守る会。 といいう会の会の員になっていますで人とは何かですけども人というのはですね主に、えー、と日本の山奥や、えーまあ、陸の孤島といった交通の便が非常に悪いところにあったりとか、えー、古来のまあ偉い人や、えー、修験者修行する人などが、えー、使っていたっ、えー、と 秘密の温泉など、ひっそり、人知れず、気をむちに湧いている温泉のことを指しています。日本人を守る会ですけども、こちらは、やはり、こういう行きにくいところにある温泉宿がたくさん加盟している団体で、 日本の温泉で、えー、とてもいい温泉なんですけども、なかなか行きにくいところというところがお互いに、えー、協力してやっていきましょうというところになっています。ここは、えー、とここに加盟している温泉はすごくいい温泉が多いです。でパイコンミ m 広島ですけども、これは広島で、えー、開催されている カンンファレンスですミニ広島の開催の様子ですけども、これ、カンファレンスのスタッフの皆様や、広島の厳島神社をかどったアイシングクッキーなどが提供されています。これは1トラックでの開催でしたね。 パイコンミニ広島の翌日には、酒祭りというのが開かれている日に設定されて開催されていました。この酒祭りというイベントはですね、広島には多くの酒蔵、日本酒を作っている場所がありまして、そこが共同でお祭りをするというイベントです。振る舞い酒があったりとか、有料シーンがあったりとか、 その広島のお酒を使った美酒鍋といったような鍋料理があったりといういろいろお酒を楽しめるイベントが開催されていましたそれから温泉なんですけどもいくつか行ったところがありますが例えば広島県江田島市にあるシーサイド温泉の海というところがありましてこちらはとてもいい景色でこの海に沿ったところである温泉なんですけども 残念ながら、これ、老朽化によりえと廃業してしまいました。まあ、ちょっと老朽化しているのは写真からもちょっと分かるかなと思うんですけども、またちょっとコロナとかがえ収まったらえ復活してくれると嬉しいですね。それから、天然温泉ホットカムという、これはちょっとビルのような形になっているところにあるえ温泉なんですけども、こちらの温泉も近くて、え、ー 屋上の温泉を楽しむことができます。こちらでも行きました。からえっと、パイコン九州2022熊本。こちらは、えー、今年になって、えー、九州で、えー、熊本で開催された、えー、パイコンになっています、はい。こちらがパイコン九州2022の様子です。 コロナが落ち着いてきたタイミングで、現地で久々にパイコンが開催されたということで、多くの方が九州に来て、熊本に来て参加していました。ツートラックの開催でセッションが開催され、右にあるような T シャツや本などを当たるプレゼントの抽選 会というのいったようなものも開催されていました。それから、えー、熊本の温泉なんですけども、熊本は大変多くの、えー、温泉があります。私が、えー、今回行ったところは、えー、熊本上山草にある湯楽亭という、えー、温泉で、こちらも先ほど紹介した、えー、日本人を守る会に入っている、えー、温泉で、この湯の花がとても、えー 印象的な口湯ですとか、外の方には、このまるで洞窟のようなものが映っていると思うんですけども、こちらですね、洞窟温泉というふうになっていまして、これ全部手彫りで掘った温泉があるということで、こちらにも入れるという、なかなか珍しい、他に見たことがない。 温泉になっていますそれから、えー、熊本には他にもたくさん温泉がありまして私が以前行った、えー、黒川温泉というところこちらにも、えー、たくさんの旅館があるんですけどもその中の一つ熊本旅館というところは、えー、日本を人を守る会にやはり所属していて、えー、こちらもとってもいい温泉です。 この黒川温泉の、えー、たくさんの湯船のこの写真ですけども、えー、これ実際に私が全部行ったところになりますね。で、えー、こちらの、えー、黒川温泉は24箇所の、えー、旅館があるんですけども、こちらをすべて巡ると、えー、黒川温泉湯巡り達人認定ということで、えー、認定のタオルをいただくことができます。 でこちらが私が以前に行ったときの認定タオルというふうになっています。はい、本当にここはいい温泉がたくさんあります。さて、次にアジアのバイコンの紹介と温泉の紹介ということになります。 アジアでも多くのカンファレンスが開かれています。私は主に2017年から2019年にかけてパイコンエ APAC を中心に参加してきました。パイコンエ APAC ですけども、パイコンのアジアパシフィック地域での共通の大きなパイコンを開こうということで、持ち回りで開催しています。 私が最初にスタッフをやったパイコン APAC 2014は日本で開催されました。それから最近私が言っていたものとしてはパイコン APAC 2017クアラルンプールマレーシアですね。で開催されたもの。パイコン APAC 2018シンガポールで開催されたもの。パイコン APAC 2019フィリピンマカティで開催されたもの。 というものがありました。パイコンエ APAC 2017ですけども、こちらのようになっていまして、そうですね、この写真でちょっと右の手の奥の方に私の顔も映ってるんですけども、たくさんの方が現地で参加されました。こんな感じで、APAC ランチミーティングという形で、 各国の Python の関係者、特に PyCon の主催者の人たちでのミーティングというものがよく開かれています。PyCon APAC 2018ですね。こちらはシンガポールで開かれました。これ有名な空中庭園ですね。なかなかすごかったです。 はい、こちらが PyCon a p a ク2018シンガポールでのまあ写真、まあランチの風景の写真ですね。こんな感じでランチタイムでした。えー、こちらが、えー、シンガポールにある温泉ということでちょっと行ってきたんですけども、えー、湯の森温泉と言っている、まあ、スパですね。が、えー、シンガポールの野球のスタジアムの 中にありまして、ただちょっとこれは写真にはちょっと残せてないんですけど、ちょっと日本人的には温泉とは見た目がたいところになっていまして、ちょっと温泉の色が、湯の色がちょっと紫色で、これは明らかに温泉の素が入っているなっていう感じの色でした。 ただまあシンガポールにあるので日本の温泉の法律に温泉法は適用を受けないのでまあいいか温泉と言ってるから温泉だということにしておきましょう、はい、次にパイコンエ APAC2019 ですけどもこちらはフィリピンのマガティで開催されましたこのようにいろいろな展示があったりとか懇親会の 食べ物があったりとかあとはこちらでも p イ a p a c のコミュニティ、えー、ミーティングが同様に開催されていました。でこちらいろいろなところで p y c o n a p a c が開かれているんだねというこれ、えー、地図になりますね。はいこちらは、えー、フィリピンにある、えー、温泉スパの、えー、様子ですけどもこちらの温泉はちゃんとした温泉です。 いい温泉でした。で、えー、こんな感じの温泉ですっていうようなカードもありました。まあ、実際にはこれ中にあったのはビルの中なんで、開放感とかはちょっとあんまりなかったんですけど、えー、いい温泉です。でえー、p y c o 台湾ですね。1 9年のにも参加してきました。 こちらは LT でプレゼンテーションで発表している様子です。でこちらが開催の様子で、これもなかなかいろいろな発表があって面白かったです。でなんかで面白かったのが、PyCon の, のスタッフによるチェロの 演奏がありましてこんなイベントがあるのは初めてでしたね、パイコンで。それから、パイコン台湾の時に、台湾の臨中温泉博物館にも行きました。こちらはもう本当に博物館で、なんか温泉に入れるというものではないんですが、この周りにはたくさん温泉がありまして、そこに入ってきました。 例えば台湾の、えー、川湯温泉ですかね。こちらは、えー、裸で入る日本のスタイルに近くてとってもいい温泉ですね。あと、この建物とかもちょっと昔の日本風という感じです。その他、まあ、たくさん多くの場所にあった出ましたが、えー、他にも台湾にはたくさん温泉があります、ね。こちらの、えー、山の林と書いてある、えー、温泉ですこっちも温泉で行っていました。 それから、最近行ったところの紹介になりますけども、今年の4月末から5月にかけて、アメリカで開催された PyCon US に参加してきました。PyCon US が3年ぶりにリアルで開催されまして、場所はソルトレイクで開催されました。そして、その場で PSF コミュニティサービスアワードというものの受賞式がありまして、そこに参加してきました。 パイコン US ですね。パイコン US の参加者数ですけども、1747人が現地参加。でオンラインで655名が参加という形になっていました。また、多くの初めての参加者の方もいらっしゃいました。でその場で PSF コミュニティサービスアワードの授賞式がありまして、 こちらのクリジタルボードをいただきました。このアワードなんですけども、Python Software Foundation PSF からアジア圏初の受賞になっていました。こちらは日本での商標問題の解決に向けての協力ですとか、それから PSF がコロナ対応で財政的にちょっとピンチになっていたときに、日本から 2万5000ドルの、えー、チャリティーを開催して、チャリティーイベントの、えー、スポンサー収入や参加者収入について、えー、PSF に寄付したというようなことによって PSF がちょっと助かったというところがあり、えー、それ総合的に、えー、授与いただいたものというふうに考えています。さてえー、アメリカといえば、まあ、 大きいというイメージがありますけども、えー、なんと、えー、世界最大のプールがアメリカにあります。えー、長さは123メートル、幅30メートル。で、えー、100万ガロン以上という大きさで、えーホット、ワールドラージェストホットスプリングプールということで、グレーウッドホットスプリングスプールというのが、えー、ソルトレイクから、まあ、近いといって でも電車で12時間とかそれぐらいのところにあるんですけども、行くことができます。こちらがこの世界最大の温泉プールの様子になっていて、昼間と夜の様子ですね。それからこの近くにあるアイアンマウンテン・ホットスプリングスというのもありまして、 こちらは川向かいで向かい側にアームトラックなどの鉄道が走っているのが見えるとても眺めがいい温泉でおすすめですで。日本の温泉スタイルに近いんですけど、こちらはも水着着用です。でまあ、温度的には日本に近いですね。だいたい人、たこれ菓子なので、 100度が人間の体温ぐらいなので94度から106度ぐらいのところの温泉になっています。まあ、好きなところを選んで入るという感じですね。でえー、っと今後のパイコンについての紹介です。パイコン JP 2022は今年の10月14日 から16日にかけて東京有明のコンベンションホールで行いますで、現地開催を予定していますぜひお越しくださいで、日本入国についてなんですけども現在ですね日本は個人での観光での入国ができないという状態になっていますで、 条件はとても複雑で、陰性証明も必要ですで。徐々に緩和されているので、最新の情報は政府のウェブサイト等で確認をお願いします。ちなみに私が日本からアメリカに行ったりとか、アメリカから日本に帰ってくる時も、日々どんどん入国、出国のために必要な 事柄が変わってきていて、とても大変でした。え、PyCon JP が開催される10月2には入りやすくなっているといいんですけども、ちょっと今後の状況を中止しましょう。そして、え、PyCon APAC が今年は台湾であります。こちらはバーチャル開催です。今後の PyCon の紹介です。 パイコン j p 2 0 2 2は、2022年の10月14日から16日に東京で開催します。パイコン a p a c 2 0 2 2は、9月3日から4日に台湾で開催されます。基本的にオンラインで参加可能です。パイコン US2023 は、今年と同じくアメリカソルトレイクで、来年、 2023年の4月19日から13日に開催されますこれらの Python イベントは Python のイベントカレンダーという URL で確認することができますまた自分が開催する Python のイベントがある場合はこちらに登録するようにすると世界の皆様から見てもらうことができますので非常に便利でしょう というところで、私の発表を終わりにします。ありがとうございました。